谷田ゆりかです神奈川県出身ですベストスコアは63です今日の意気込みはミスを減らして取れるところで取ってあのアンダーパーで回れるように頑張ります今日優勝目指して頑張ってください、はいえー、頑張ります過去3回優勝のゆりかちゃんでした林アディナですえっと長野県出身でベストスコアは65です今大会初めて出させていただくので精正解頑張りたいと思いますよろしくお願いします、はい、優勝目指して。 アメリカミッションヒルーズに来るのを目指して頑張ってください。いはい。えっと高橋翠です。神奈川県出身のあベストスコアは66です。今日は花粉症に負けないように頑張ります。はい、あますさあ今年第1回目のリンゴルグピューチャーズトーナメントです。T ショットは過去3連勝している谷田。 シュカ選手です一組目一番最初の T シャットになります、えー、やや右目にドローで右ラフですが傾斜が左になので えー、戻ってきましたよいしょよいしょ一組目が三人打ち終わりました今日は撮影は二組目前半 三組目後半となってきますはいどうぞおはようございます小橋愛菜です、えっと、出身は長野県でベストスコアは67ですえっと今日は風があるんですけれどもその中でもマネジメントしてっいいご覧ができたらいいと思いますはい頑張ってくださいありがとうございますりますえ。おはようございます瀬賀桃香です、えー、新潟県出身です、えー、ベストスコアは63です 今日はちょっと風があるんですけど、まあなんか試合もちょっと久々なので、えっ、ー、と頑張りたいと思います。目標スコアは目標スコアはまあアンダーでは回りたいなと思います。はい、こうやったことありますか？はい、あの前回させていただきました、はい。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、<笑>すごい数だね。<笑><笑>はい。はい。ええー、菊池里央です。 えー、栃木県出身で、えー、ベストストグロスは67ですえっ、ー、と今日は、まあ、風も強かったりあとちょっと怪我しながらなんですけど無、まあ、理しない程度に調子合わせながら頑張りたいと思います目標スコアは目標スコアは、まあ、イーブンでいけたらいいかなと思います、はい、頑張ってくださいありがとうございます、はいえー、始まります 1ール目ティーショット、室橋愛菜選手でですすかかかかなりりってますちょょと左左にドローがかかりすぎています左ラフでしょう茂が桃田選手です。 ちょっと左にドローがあったので左ラフですが問題はないでしょう特殊量選手ですティーショットナイスショーアウェイ真ん中です、えー、残り百五十三ヤードセカンドショットです フェアウェイ左からかなり上げているので165は打たなきゃいけないと思います、えー、ちょっと右に出てどうも戻ってこないんです、えー、右ラフですこちらも約150ヤード、165は撃たないと届かないと思います ピンに向かってまっすぐ飛んでいます。ライソン、レシャー、青村選手残り約140、155ヤードぐらい移しています。ピンに向かって飛んでいますが、あとは距離次第。ライソン。 内村でした。約15ヤードのアプローチです。暗い。ちょっと強かった。今のショットはグリーンが。 かなり下りになっているのでふわっと上げる技術が必要でした菊池選手、上りのフックライン、ね、ちょっとショートしてしまいました。 選手は下りのフックかなり繊細なタッチが必要となります。ちちょっと打ちれませんーースピードはちょセアップダウンなるか ナイスパーいいパッドですここはしっかりといけたいところです、えー、2番ホール 383ヤード下りの左ドッグレッグ、えー、このホールも強烈なアゲンストとなっています狙い目は吹き流しの約5ヤードから10ヤードぐらい左がベストだと思います ス選手のティーショットでます。シのですこれも、えー、に左に 飛んでいってナイスショットです清賀選手です綺麗にドローをかって吹き流しの左5ヤードから10ヤードナイスショットです、えー、菊地選手池越えの、えー、アゲイストここに153ですか175ヤ かななりのスプラスーヤードでで、ね、で、アに負けない球で、す。す。いい負けーパー岩井選手が145ですが、これもプラス25プレーヤーでしょうか、なりのプレーが強います。 おナイスドローでの左ちょっとドローかかりすぎてます距離的にはちょっと大きめでしたスネガー選手ですピンに向かってきれに飛んでます距離はナイスオーンええー、村林選手 約30ヤードのクラりがショットになってますが落としどころが難しいところだと思います川崎をしてしています セガ選手、下りのスライスラインですが、これも速 い, いナイスタッチナイスタッチでした 選手は90度ぐらいまでいるくらいです。これはちょっと強いんじゃないかな。下りを傾斜を読み切れませんでした。マセージパッド。 ナイス。サンバーホール147ヤードのピンチです今日は147。少し上りの風はフォローで待ってます。 かなり上空フォローになってて。 ちょっとオーバーしていたかもしれません当たりが薄くてショートですああショートだと思いましたがちょうどいい感じで乗っていきました ちょっとダフり気味でしたがあ、これもナイスのかなり風が吹いていますティーグラウンドからは全く恐怖を感じられませんでしたがかなり 上, 上空風が吹いていて2名ショートとボールが大オーバーしております 今日は、かなりの風が吹いているので、風との戦いになりそうです。菊池選手、かなり、えー、上からグリーンが下っているので、ボールをふわりと上げて、寄せないとオーバーしてしまいます。残し所は、 ン手前ピン手前ーヤードふわっと上げられるかかなり揺れてますこれは難しかったちょっとオーバーしてしまいました画面に捉らえられないほどのオーバーでしたかなり開いて打たなくてはならないんですがクラブのお入り具合が入れ具合が すごく難しいと思います。すがすが選手。は開いてません。当てて転がしてきましたが、すがしこれも大変な。難しい仕事でした。距離感がすごく難しいという感じです。この下りの。 調節バーの足しいおっウッーの足イスタッチ大橋選手のバーディーパットです。 でしたれもちょっとにかく今日は風が強くて、終了 このホール全員ボギーとなってしまいました。